いやー、オープニングのこのシーンなんですが、刀鍛冶のオープニングね、いや、気になって寝れないんですよね。やはり柱稽古編まで進みそうな気がするんですよね。で、続いてこちらのシーンなんですが、いや、こちらのシーンもですね、柱を意識しておりまして、やはり柱稽古編まで進みそうな、あ、そんな気がするんですよね。 はい、ということで、本日はですね、そんな鬼滅の刃刀鍛冶の里編が全何話なのかあ、気になっておりますよね。ということで、柱稽古編まで進むのか、あ本日は答えを出していきたいなと思うんですけども、結論言っちゃうとですね、そのまま柱稽古編まで進みますということで、え今日のお品書きはこちら、あ鬼滅の刃刀鍛冶の里編全何話ということでえ、まずはですね、円盤情報の方 から話数を導いていいいてきたいなと思いますでそして原作の方から和、まあ、数構成ですねアニメの今後の展開っていうのをしっかりとですね考えていきたいなと思っておりますはいということでねもう早速やっていきましょう<音声> はい、それではですね、まず円盤情報なんですが、こちらということで、円盤がですね、全6巻となっております。で、第1巻の方がですね、こんな感じで収録話数第1話のみとなっておりまして、第2巻の情報も出ていたんですが、こちらということで、収録話数が2話3話ということで、2話分の収録となっているんですよね。なので、まあ、第2巻から6巻までは、あ こんんなななな感じじで2話ずつの収録になるんじゃないかなと考えられますはい。で、そして、まあ、全6巻ということで、こんな感じで、まあ、第1巻から第6巻までえ合わせますと、まあ、刀鍛冶の里編は全11話にえなるんじゃないかなと思うんですがあ、皆さんはどう思いますでしょうか。ま、あこれが一番丸いですよね。はい。で、遊楽編の時もなんですが、こんな感じで、第1巻から第6巻までというところ で有学編の時も全11話で初回1時間だったので、まあ、ほとんど原作の話数も同じなので、まあ、同じような話数展開っていうのがされていくんじゃないかなと思うんですけども、まあ、全11話もしくは12話になるんじゃないかなって感じでございますね刀鍛冶はねはいはいということで、まあ、ここから話数構成考えていきたいなと思うんですが原作の話数構成全体的な感じ でいくとこんな感じです はい、なんとですね、今回、柱稽古編まで、まあ、進むということで、10話と11話に関しましては、柱稽古編になるんじゃないかなと思うんですが、具体的なね、数字、ちょっと見ていきましょうかということであ、まずはですね、こちらということで、刀鍛冶の里編第5話となっておりますね。で、こちらがですね、原作の110話から、113話まで進みまして、まあ、内容としましては、時藤無一郎くん vs 玉子だったりとかかまど炭治郎の姿が重なるシーンなんかがね描かれてくるんじゃないかなって感じですねはいということで続いて刀鍛冶の里編第6話ですさあ第6話なんですが原作の114話から117話まで、えー、3話分進みましてえー、主にこの回は増白点の登場なんかがねえー、あるんじゃないかなって感じでございますねはいということで続いて見ていきましょうさあそして続いて なんですけども刀鍛冶の外編第7話ということでこちらがですね原作の118話から121話まで進むんじゃないかなということでこちらの話なんですが全4話分ですね原作で進むんじゃないかなと考えておりまして時、えっと、藤無一郎君 vs 玉子っていうのが、まあ、中心に描かれていく回となっているんじゃないかなと思ってまして全4話進むと、まあ、めちゃくちゃ霧のいいところで、まあ、終わると というかまあ霧のいい始まりから霧のいい終わりまあ、主に時と無一郎君 vs 玉子っていうのがまあ中心で、えー、第1話描かれていくよということでまあそんな感じで4話分進みそうなんですよねは い, はいはいということでまぁ、あ、そんな感じの刀鍛冶の里編の第7話なんですがあ続いて刀鍛冶の里編第8話でございますさあ第8話がですね原作の122話から124話ということでまあ主な内容なんですが観路紙密 いやー、ま、この回はですね、早く見たいなーって感じなんですが、さあととといいうところででででままあ、ま続てててそそんんんなななな刀刀ののののの里里編編第第9 9話話話話すすががね原作125 127からっおりし 最終回となっているんですよねはい、ということで、まあ、第9話が、刀舵の里編の最終回となりそうなんですが、いやー、こちらの回がですね、禰豆子のそんなね、あのシーンだったりとか、かまど炭治郎のね、えー、めちゃくちゃね、かっこいいシーンなんかが描かれていきます。はい、ということで、続いてなんですが、こちらということで、まあ、そんな鬼滅のバ、刀舵の里編第10話が、あなんとですね、走 柱編に入ってままいいりますととうことで原作の128話から130話ということで、まあ、こちらがですね柱稽古編最初の終わ話になるんじゃないかなって感じなんですが第10話でいよいよね柱稽古編に入っていきましてですね、まあ、この回はですね主に中合会議っていうのがね描かれていく回となっておりますでそして柱稽古編のそんな導入なんかが始まってくる回の なんですがあ続いてですね刀鍛冶の里編第11話ということで、まあ、こちらがですね鬼滅ネー柱稽古編の最終回となっておりますねまあ、一応刀鍛冶の里編の方の最終回ともまなっているんですが、まあ、原作の131話から136話ということで、えー、こちらがですね1時間スペシャルで描かれるんじゃないかなと思っております、えー、1時間スペシャルで描かれないとですね、えー、なんと136 柱稽古編のの最終回の方まではあ、おそらく1時間スペシャルで最終回まで描いていくんじゃないかなと思うんですが、まあ、そんな感じで第11話が柱稽古編の最終回となりそうですね。はい。で、まあ、実質の刀梶の里への最終回ともなりますね。さあ、そんな感じでですね、全体的な話数なんですが、まあ、結構、 こうなんですよねうん考えてみるとかなりぴったしですね。柱稽古編まで描かれるということで。 いやー、本当に描かれるんでしょうかね。かなりぴったしすぎて、逆に怪しいなって感じなんですが、まあ進んだらいいなと思いますね。で、そして、まあ刀舵の里編を、まあゆっくり描いたとしても、まあ全10話ぐらいで、まあ終わりそうな感じなんですよね。なので、まあ最終回11話に関しましては、柱稽古編の導入までは、進む可能性は全然ありますね。はい。まあということで、 まあ、新作のの柱稽古編ままで結構進みそううなな予感ってていうのが、まあ、かりりしておりますねはい、ということで、まあ、今回の動画はこんな感じなんですが、あ次回ですね、なんとそんなですね、柱稽古編が一気に進まなかったとしても、まあ、今後どのような展開っていうのがされていくのか、あ皆さんにお届けしていきたいなと思います。ということで、まあ、そんな柱稽古編、そして無限上編など続編について、詳細を語っていきたいなと思います。 はいということで次回はですね5月の13日公開ということでぜひとも皆さんよろしくお願いしますそれでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょ う, うっ